はいおはようございます。おはようございま す, おはようございますとと、えー、<笑>一応ドラゴンですはいうことでね、まあ、今日 ね, ね初の店内だと思うんですけど以前早稲田の方にあった幕中さんが新規移転オープンということでホーム営業は明日の3月の19日からなんですけど前日の18日にですねプレーオープンたらちで僕らちょっと取得させにて えー、させんじゃねえ<笑><笑>プレイオープンであのいただきに<笑>伺わせていただきました間違ったわ<笑>今日ドラは、えー、とラーメンの方をゆで前 2kg でいろいろトッピングをしてるみたいなんですけど、うん、で僕があのデフォルトのメニューのラーメンつけ麺混ぜそばの3種を全部ね台でいただく予定となっておりま す, す何が面白いんだます でね、あの今回あのリニューアルに伴ってあの以前のメニューとは全然また内容も違ったようなラーメンとかになってるみたいなので、まあ、僕はねちょっと紹介っ形で食べながらダラゴ君くんはいつものデカ盛りで食べていく形になると思いますので、うん、よろしくお願いいたしま す, お願いしますで<笑><笑><笑>はい ということでね、今スタとドもメニューの方が出揃いました。はい。今回とこの三種プラス生卵。そらがラーメンの茹で前2キロ。茹で前2キり ま, ます。はいはい。まあちょっと飲みちゃったらあれなんで、うん、早速いただきましょうか。いただきましょうは い, いただきま。いただきます。僕はまずこのラーメンからね。はい、うまそう。行きましょうん。 スープは乳化系なんだけど、まあ、多分ねまだオープンしてないからちょっと若いスープでそんなにねどぎつい乳化な感じじゃないんだけどうまい甘みもあるし醤油感も生きてるしや、はあ、まろやかで食べやすいなってすごいまろやか、うん、うんうん うんうまく中<笑>、うん、さんといったらこの太麺だからね超極太麺<笑><笑>うんうん、ま、しいよなうメ、ん、ン<笑>ラーメ ン, ラーメン ででもこんな感じフフフフフ。や そうね、なかなかなかなか見ないよなかなか見ないうんうんちょっと忘れてた生卵 メインはこんな感じでつけると。 うまいでし ょ, <笑>ちょっとトッピングのね炙り豚なんだけどめっちゃうまそうでしょうまいの<笑>これは前のお店からもねあるトッピングが大好きなんですよ 最後のもううんうまいそ<笑>したら僕の方は続いてこのまぜそばをよっぜそば はい<笑>何に納得したいこれ混ぜそばってさ結構二郎系になってくると、うんうん、お店によってはさちょっと変に甘かったりとか、うんあーあるね、そういうとこあるけど返しっていうか醤油の感じがビシッと決まってるからあの全然食べやすいし飽きないあ飽きないタイプのねで重くないやっぱりうーんうーんうーんうーんうーんうんうんうんうんうんうんうんうんう食べやすいんだそうんう うん、じゃ、うんうん、食べ、食べ、食べ、食べて、食べ、食べて。そんな食レポされ た, らい食べたい。めっちゃうまいよ。う ま, い,、うん、<笑>うま い, いわゆる知ってる二郎系の、までそばじゃないよね。うん。うん、うんうんコショうん、ね、絶対合う。やっ、ね、うん、美味しいよね。コショねちょっと俺もアレンジしようかな。 まあ、生卵はさっき追加でトッピングしてあるのでこれとこの量を入れてもいいと思うんだよね。 あれだけ入れてもあんまり辛みはなくて唐辛子の香ばしさだけが結構乗ってきてねまた、うんうん、うまいよこれうーん、うん、ちょっと味ちゃんも、うん、残ったの合わせて はい、ということで僕の方ま混ぜそばも完食でございますでじゃあ早速ちょっと僕は最後なんですけどこのつけ麺のこっちね麺丼でございますちょっとね最後になっちゃったので野菜とか乾いちゃってる部分があるんですけど提供時にはねもっとあのトゥルトゥルなんでこれは僕が遅かったせいでございます紹介しすぎて<笑>でこっちがつけ汁ね前はねあのラー油っぽい感じだったよね、うん、ちょっと酸味があったの そうそうそうそうラーメンとは全く別物のつけ汁だったので今回ねこっちもどうかっていうのがちょっと楽しみだったんですけど野菜がいっぱいだから野菜こっちに移して。 ししそうな顔してらっしゃるちょっと甘みましたかも昔に比べると、えー、うんまろやか、うんうんうんうん、食べやすいんだった食べやすいねだいぶ、えー、うん一杯、うん、目完食やっとね<笑>遅ら ば, ばせながらあとその染まってるのもいいね茶色にねうまそう 僕らはこっちを見る機会にないけどね。そうね、ちょっとこう、染みた感じのね。褐色になってる感じね。そうですさっきお話聞いたら、あの、今回の極太麺の方は、あ、う、の、ん、以前の店舗から同じような感じで。うん、あ、そうやね。ついてる麺らしいから。本当、マクナッカさんって、このね、麺が食べたくて来てる人結構多かったから。おいおい。あ、昔からのファンはね、ありがたいと思うんだよね。うよ、うん。 スケメンの頼んだ人のん人特権やっていいかな俺絶対するんだけどそれ毎回見たよ気がする僕一緒に行ってる<笑>冷やし釜玉をねしたくなっちゃうんだよねそのお店の麺をさちゃんと味わえるっていうか麺だけで味わえるような感じがして。 まあね、こんだけ麺が太いからね香りもしっかりしてるんでこの食べ方はねすごい合ううんい い, いいよねいい じゃ、その先に最後の一口いいですか。はい。はい ちょっとね、試作の麺使った油そば豚油そばか作ったんですけど確実に俺返し入れすぎたんだよねすげえかったもん あ, あそこをやってるの見たいなちょっとね多いと思うんだけどちょっと食べるわまずうんまずこれね野菜と食わないとねやばい気がするからちょっと混ぜてあ美味しそうですねすご い, すごい がね、ちょっと強いかもで正しい分量の油そばでございます<笑><笑> ごちそうさまでし た, ごでした、うん、改めて多分動画公開の時にはもうオープンはしてるんですけど、うん、一応ね正式オープンが3月19日明日ですね、はい、今日撮影からするとそうです明日の、えー、オープン予定で今ねちょっと試作で頂 い, いた細麺えっ、ー、と中細麺かに関しては27日頃から、まあ、麺が届き次第形になると思うんですけど販売はされるそうなので皆さんもお試しくださいはいということでもう閉めていいですか閉めてください 何かありますか、報告は。バイバイ。ああ、許<笑>さん。<笑>